どうも、水溜りボンドで す, す。お願いします。どういう夢。あの唐、ーうん、揚げくん百個食いたいな。<笑> なんかアイスとかってこう交換したりはするけどさからあげんちょっと1個ずつとかはやんねえじゃんないねそういうのはやんないよ1人が買ったやつをたかるっていう<笑>たかるのはあるし年商のうちで5個しか入ってないんだけどこれでいから行くわ絶対俺レッドしか食わないのこれあーレッド食ってるねいや意外といけるんじゃんうん なんか、やっぱ進むよねでも余裕どいい、ね、う俺も食ったこことないな、いの北海道 俺が一生懸命だと思われない<笑>いや、でも大丈夫、トミーに比べれば、かんの方のほうが食べる量少ないのみんな分かってくれてるから、自分なりに頑張れば努力を報われるよ、ポジティブポジティブ。 4目ここに来てるシンプルなから揚って意味ないじゃん。 <笑>いやとりあえずとりあえず<笑> 1個<笑>そこで2倍予三分んの<笑> お, お前ずるじゃんな俺ここで6パッ食ってんのに<笑>いやいやいや同じだから今は多分じゃあ個すでもこっからは箱で考えないでる味で考えるあう味で個 数, 個数でだから 2, 2個で大福食えって何 ち, ちょっとでも気になって気になってもねえ はい、次やじゃあじゃあだ か, だから負けた方がレッド2個、はい、勝った方ははか好きなの1個食べるっていうのじゃはい2個は2つあはちっちゃいやついはいはいいいいはいはいいはいいはいはいはいけどいはいはいはいはいはいいはいはいいはいはいはいけどなはいあいそうん、じゃ あ,、ね い, い, ね、あく い, いいかでかいいはいはいはい う<笑><笑><笑>正直、一<笑>箱もももも食えなないかから<笑><笑>でももうだからよからよじゃゃん限界だだだだで同俺俺たが苦しむだけ勝だ、ね<笑>はい、った方が好きなの一箱負けたらレッド二箱1つぐらいがいいの 最初け、よよ<笑>よししし<笑>うわ、これきつい<笑>自分で行ったんだよ も, でも<笑>こんだけ余ってるからね。<笑> いいいや、いいから、そういうのいいからダメなってこんだけ余ってたから打開策として2いやいやいやいや<笑>いやってうなってもいう食べろていやていやいやいやいやマジで、マジでやだあ<笑>やだてうて言っちゃあうなってああ<笑><笑>、ね、いうんやめてああいうああいうのああいうのうううううううう 助けてほしいちょ待ってあましたあ<笑>マジででやばいちっったじゃんああな僕まマ何で 勉強じゃんでもんといいけんしじじゃゃんんんんけけしンンして買った順に一個ずつ取ってこう。 何リーがるよ、ねかまあそうかうだんなわけないじゃん。<笑><笑><笑><笑><笑><っ><笑><笑> これやばい<笑>これやばん<笑><笑><笑><笑> 3三て次行こう。いやいや無理だからちゃんと や, やんないと一<笑>番勝った人が0個で2番目の人が2個頼む 3, 3個でもやろういや俺の状況はもう無理だからいやでもこれが減らない時点で<笑>これ食わなきゃいけないんだから<笑>いやでもだからこれでだからフラットな状況になる可能性があるじゃん俺が勝てばああそういうこと、うん、そうそうこの状況だけ 見捨てられたらさ、うん、無理なんだよ俺じゃじゃじゃあじゃんけんじゃ。ょね最初開けるじゃんけんぽい<笑><笑>やだーやだー<笑>もういやもう自分で言っただ自分で言じゃん無理だろこれこのルール始めたら自分で言ったじゃん<笑>でもうもうなんか多いとかじゃない<笑><笑>ちょっとカのよ <笑><笑>マネしななてていいいい普通にに食っもんか肩にアーモンドまたサブちゃんでオ、はい、ーブン行くんだけど。 ありがとうございました。